うです2000円でおいうまいうまいうま い, うまいよこちらでございまーすダーンダーン現在監督のスマホにあるオンラインクレーンゲームの数ダダーン1 2 3 4 2 2 というわけでですね、もう毎日ログインし放題ですで。今回ですね、福袋欲しいなと思ったのは、トレバーさんとなっております。フィギュアセットが AB、雑貨セットが AB、ぬいぐるみセットが AB ので計6点出ております。今回考えた結果ですね、このフィギュアセット4つ、こちらをですね、ゲットしていきたいと思います。できるプレイ台がですね、2台なんですけども、1個見ないと。これどうしたどちらも同じ景品ということで、こちらはですね、おそらく初期一ですね。もう1個のです、ね、B タイプ。これの方がね、落ちる可能性高いと監督になんでいるので、同じだったらこっちをやっていきたいと思います。 で、現在監督はですね、TP というポイントが足りないので、購入していきたいと思います。くなんで、ポイントの買い方なんですけども、アプリ版と Web 版、Web 版の方がですね、かなりですね、お得にゲットできるというわけで、この Web 版で買っていきたいと思います。ちなみにね、メールアドレスで登録できるんですけども、両方とも調理できまして、購入するたえは Web 版で買った方が 100% お得で、監督はですね、今回購入するのが2000円のものですね、計算しましたところですね、10回で確実にゲットできるというわけなんですよ。絶対に損をしたくない。2000ポイントを10回やるので、最低必要なポイントがえ2万ポイント なんですよでですよ、この福袋は2000円で、さらに2回プレイチケットもあるので、カード番号を入はい、完了しました。え、見てください。2 2700ポイント入っております。じゃ早速やっていきたいと思います。福袋入ります。いや、この獲得保証っていいよね。告知してるのって、他にもあるかもしれませんけども、見た限り、トイさんからとても分かりやすく、大々的に告知しております。やっていきたいと思います。これうち誰がやってる今やってる人の状態を見てね、どんな感じかなっていうのをね、探っていくのもね。 あ十10回やったのか、なるほど、経費おっ、きた来た来た、おっしゃ、早速予約、よし、じゃあ、行きます、行きますよ、まず1回目、はい、あ、なんか、チクったかもしれない、ほら、どうだ、おっ、うまいよ、うまいよ、うまいよ、うまいよ、ほら、わあむずいぞ、この形。 これ苦手なんだよ2回目いきますスタートこの辺からのここいけおおがっつり行かせてうん3回目いきますクレーンゲームのおらあおおおおいいよいいよよ し, よしよしよしよしよし5回目いけ ぐるんといけぐるんとあらスルーしたー6回目よしいや、いいでしょういやーじゃあ8回目いや回んねああまあそうなるわな9回目いきますいけいやー動かない1回目いきますあらあーもう獲得か パポイントが2700に減ってしまったお取れましたありましたいやでもやっぱ取りたかったなぁ自力でおおあれあれあれはいで現在ですね送料無料キャンペーングがやっておりますのでこちらですね早速発送させていただきたいと思いますはいでは発送依頼無料でできますのではいというわけで受付完了です到着まで待ちますカメラ OK 音 OK ッケ OK 用意スタート どうもみなさん、こんにちは。監督ロボの監督です。はい。えー、本日1月1日なんですが、オンラインクレーンゲーム、コレバさんから福袋が到着しました。ありがとうございます。 福袋フィギュアセット a というですねちなみにこちらなんですが10回プレイすれば確実にゲットできるというわけで今回プレイしましてゲットできましたというわけでですね、福袋が先ほど来たので持ってきますはいこちらでございまーすクレーンゲームとれば福袋ですまあ監督ですね2020年からですね福袋動画を毎年撮っておりまして今回初クレーンゲームの福袋を開封していきたいと思いますいやこれは何が出てくるのやっぱり古い在庫処分もしくは超最新のフィギュアってこと 入ってんのそれとも、<笑>というわけでですね、何が入ってるか、めちゃくちゃ気になる福袋、開封していきたいと思います、まあ。結構今年監督なんですが、フィギュアめちゃくちゃ買いました。まか、あ、ぶってる可能性は、まあ4つなんで、もしかしたら1個、2個あるかもしれません。まあ、あとやっぱりね、知ってるキャラクターがいいね。履いて知らないキャラクターのフィギュアをゲットして、まぁ、あ、そのね、アニメを見るという方法もね、まぁ、あ、一つの楽しみなので、そういった部分も含めまして、開けていきたいと思います。重さとしてはですね、 はいこれくらいですこれくらいのサイズなんでおそらく4等分される形全然のフィギュアって言ってもねフィギュアの種類って本当にねもういっぱいあるんでねでは開けていきたいと思いますはい何が出てくるのダンダンえちょっと待って待って待って待ってこ れ, これ名前このフィギュアの名前書いてそうだからちょっとまだ見ないでほんとまだまだ見えてないねまだ見えてないね OKOKOK じゃあこいつをですねまず手探りに変触るか あれこれフィギュアじゃねえなんか長っぴょうなのがあるんですけど。えこれ何これあれなんか触った感じなんですけども、フィギュアサイズが2つと、1個はね、めちゃくちゃちっちゃいやつ。で、1個がめちゃくちゃ長い。とりあえず、長いの。フィギュアだよね。こんなフィギュアある。 はい。フィギュアではないけども、あ、フェイトいいね。これは監督個人的にいいですね。フェイト捨ていないと劇場版、ヘブンズフィール、開けていきたいと思います。いや、これは当たりです、監督的に。これもまあ一応フィギュアになるの。しかも大好きなフェイトです。おおまあ、しょぼいっちゃしょぼいんですけどね。プチプチがちょっと黄ばんでるので、まあ、かなり古いものなんでしょうね。いくぞ ジャッキーフィギュア福袋を解体したら、解体じゃなくて開封したら、下がね、もうゴミ屋敷になるんです。はい。というわけで、こちら、f トステイナイト不器用アゾット券。というわけでですね、f、ま、e、あ、を見ている監督からしたら嬉しいですで。こちらでございます。はい。ちょっとおもちゃっぽいっておもちゃっぽいんですけども、はい。というわけで、こちらです。ここ結構クオリティ高い。この玉。はい。じゃあ次行きたいと思います。小さいやつね。 そっかまあフィギュアって言ったらこれくらいのフィギュアが4つ入ってるから ち, ちっちゃいのからいきましょうちっちゃいのからあれこれワールドコレクタブルんとかじゃないで星のカー星のカービィかあでもこれ結構いいなこちら星のカービィボリューム2全3種というわけで早速こちら開封させていただきたいと思いますで、違うわこれだねえわ<笑>普通に間違えたしはいこちらですねこの3つの中のどれか どどれれもも欲しいなどれもり高いな高なっ、ていますお、チーズケーキ。あこれいいね。いいいいいい、悪くない悪くない。え、なんかこれ、めちゃくちゃ腹減るんですけど、ちょっと今日です、すねとかですね編集をしてですね、もう時間間隔がわからなくて、多分お昼食べてないな。今津波、ね、ちなみに時間が17時なんですけども、腹減ってます。めちゃくちゃ美味しそう、これ。 チーーズケーキですああ、やべえ、チーズケーキ書いて、そういう作戦か。うわー、しかも、この生クリームとかやべえじゃん。あ、これは普通に飾るわ。あー、懐かしい。この確か HP が全開服するんだっけ。あ、いい、これいいわ。おー、最初、カービィと思ったんですけども、悪くないです。ありがとうございます。 いいきたいと思いますあと残りはですね大きい中くらいのプライズのよくあるサイズのフィギュア2体ありますかってないでほしいな知ってる作品かちょっと興味がある作品がいいですねまあまあ重いなでかいのにしようか小さいけど重い や, いやでかいのでかいのいきますでんドラゴンボールかードラゴンボールかーすいませんドラゴンボールはちょっとドラゴンボール TT 逆転の必殺奥義流剣爆発 こちらの悟空の B ですね。スーパーサイヤ人の金髪の方ですね。というわけで、ドラゴンボールが出ました。ありがとうございます。ドラゴンボール。次は何だドラゴンボールと来たら次は何だジャンプ系で攻めるのかないや、でもまあ、ドラゴンボールはね、男だったら間違いないと思うんだけどね。これはね、サイズ的にはね、まあ小さいのですが。いきます。デ おーっと、これも想定外、急ポスケットの、なるほど。まあ、監督、急ポスケットは集めておりますけども、でもこれ結構お互いじゃないですかあ、でもこれかっこいいな。いや、どうしようかな。これ開けようかな。それとも、ちょっと開封するかちょっと考えます。というわけで、今回監督はですね、このトレバさんからゲットしたフィギュア、えー、寄ってたんですけども、まず一つ目、フィギュアと言えるのかわからないんですけども、こちら、フェイト、ヘブンスフィールの不器用のアゾット剣が手に入りました。 ありがとうございます続きまして、星のカービィパラダイスコレクション、米ワープスターチーズケーキ、こちらが2つ目です。続きまして、ドラゴンボール G、<笑> G がいいね。ドラゴンボール GT。<笑><笑>ドラゴンボール g 孫悟空スーパーサイヤ人版をゲットできましたありがとうございます続きましてキューポスケットえボリューム77え7個も出てのえノーマルカラーこちらが出ましたありがとうございますはいというわけでですね今回ゲットしたフィギュアなんですけどもどれもですね監督知らないフィギュアでございました皆さん知っていましたでしょうかはいというわけでですねフィギュアの a タイプはこちらの本品をゲットすることができましたありがとうございます a が全部ねこれが出るかって言ったらねわからないので皆さんはどうなったでしょうかこの動画ぜひ参考になればと思います えー、この動画チャンネルではですね現在福袋動画を大量と投稿中でございますあと数本出す予定ですので、えー、興味がある方はチャンネル登録をしてこの動画ですね、えー、更新していきますのでぜひご覧くださいではい、また次の福袋動画で会いましょうまあ現在ちょっとおすすめお得なさおすお得なですねちょうどですねこちらのものですいやわけわかりわけわかりませんでいいね頑張るた。 オッケーオッケー見ないでああちょっとぶつかったナビが長いのえフィギュアなの照明さんもうちょいこっちを読ドラゴンボール G? G? グランドオーダーではない取れば